皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。6月15日。今夜はこれから E3 の任天堂ダイレクトがありますので、今日の動画は割と手抜きです。見るだけ時間の無駄かもしれません。サポさんでムドを倒す動画は、前にもあげた気もしますが、よく覚えてません。しかも今日は手抜き動画なので、このまま最後まで垂れ流します。 これでも何かの参考になるかもしれませんが、本当に時間の無駄になる可能性が高いので、最後まで見る必要はないです。パーティー構成の説明だけでもしておきますと、自分は旅芸人で、サポート仲間は、負けいじが2人と、デスマスターが1人です。眠りや幻惑の耐性が必要なんですが、この時は何も気にしてませんでしたので、色々と食らってしまっています。持ち寄りパーティーに参加するときは、最低限の体制を揃えておいた方が、楽に倒せると思います。 戦い方のアドバイスとしてはとにかく魔剣士を生かしておくというところでしょうか魔剣士はバイキルトがかかっていなくても十分強いので余裕がある時だけバイキルトを更新するくらいでいいと思いますそれと旅芸人がムドウに変えられてしまうと本当に終わってしまうので絶対にムドウには近づかないことを心がけておくといいと思いますというのがこの動画における最大のフラグとなります今の言葉をよく覚えておいてください それではここから垂れ流しタイムです。グダグダな戦いっぷりをどうぞお楽しみください。 はい、ここです。ここでフラグ回収です。絶対に変身させられてはいけない旅芸人が無道になりました。これはいけません。なんでこの距離で変身が飛んでくるんだとか、そんなことは考えてはいけません。結果が全てなので言い訳は無用です。持ち寄りパーティーだと完全に白い目で見られるやらかし案件です。